いろんな腹筋あるけど下腹になかなか効かないんです。そういった方におすすめなアブシザース応用編というのを紹介していきます。アブシザースというとレッグレースに少し似た腹筋になるんですが、これを今回下腹にしっかり効かすためにある意識をしていくことで2倍腹筋に効かすことができてきます。一緒に頑張っていきましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、下腹をしっかり効かして、下腹を早くへこます腹筋方法というのを紹介していきます。下腹を効かすためには、どうしても足を動かす必要があるんですが、足を動かしながら腹筋を効かすっていうふうになるんですが、腹筋が弱い場合、足に力が入ってしまって、腹筋の負荷が逃げてしまう。お腹より先に足が疲れてしまう。 そういった原因が起きていきます。そこで今回は足に力を入りにくい状態で腹筋を効かしていくので、よりお腹に早く効いて、下腹を使うことによって反り腰が改善されて、下腹のぽっこりが解消されるという風になります。今回、たったの30秒なんですけども、10秒ずつ少し種目を変えていきます。要するに3種目で30秒っていう風に行っていきます。 しっかり効かしたいよって方のためにね一応3セットご用意しております1セットでやめても OK2、OK、セットでやめても OK 頑張る方は3つやっても OK、まあ、お任せしますしっかりお腹が痛くなることを覚悟して最後までやっていきましょうそれでは紹介していきますはい今回スマートフォン持ったまま行いますまず1種目目はですね座った状態からゆっくり倒れて腰をつきます背中があんまりつかないように 腰だけつけるイメージです。こっから足少し浮かせて、ポイントはつま先を開いてください。つま先を開いて、パン、パンっていう風に、足を動かしてください。つま先外に向けることで、大体いい直筋に力が入りにくくなって、内転筋に効かすことができますので、内転筋の方が足の力って大体いい弱いですよね。 なので足に力が入りにくいってことはその分お腹に力がいくってことになりますこれがまず一種目目です10秒こういうふうに行いますで次はちょっと膝曲げてカエる足にして内ももを上向けて10秒間足を動かしますで最後は足を伸ばして歩く感じでつま先開いて10秒間動かします 合わせて30秒掛け声に合わせてやっていってください足動かすペースはスマホ見ながら一緒にやってください息はできるだけ1種目め10秒吐くすぐ吸って2種目め10秒吐くっていう感じで3呼吸でできれば行ってください息止めない方が腹横筋効くのでお腹へこませたい人は息止めないようにやってください腹筋効かせたい方はね息止めても OK お任せします それではまずねゆっくり体を起こしていきましょうスタート1二つま先開いて3456皆さんは息しっかり吐きながら89102色目12ゆっくり動かして三。 上体しっかり起こして5678910最後上下123つま先開いて567息しっかりあいて8910ダー いや1セット目、なかなか効いたと思います。1セット目でやめても OK、ただ2セット目、3セット目の方がお腹がだんだん疲れてきますからよく効いてくると思います。2セット目いきましょう、上体しっかり起こして、それではいきます、つま先開いてスタート、1、2、3、4、5、6、滑り方はスマホ置いても OK、掛け声だけでも OK。 じあはいい1一、えらし3456六、あああああああああああああ あうわさあ2セット目で疲れた人は3セット目見るだけでもいいです頑張れる人はいきましょういきますさあいきましょうスタートラスト123456 もうきつい頑張った。 ハッうおおお疲れ様でしたいや3セット頑張ってもねたった1分半1分半でねちゃんとやればこんなにきついのかって思いますよね正直これねつま先まっすぐ上向けてたら足に力が入りやすいからあんまり腹筋効かないんですねつま先外向けるので 足の力が入りに く, くお腹にしっかり効かすことができますんでちょっとした意識でですね使いたい部分って簡単に効きやすくなるんで、まあ、ただね動画を見ながらやるとかあんまり解説せずにね運動を始めちゃうやつとか意外ともったいなかったりするんですよねほんと少しの意識で少なく回数も少なく秒数も少なくお腹に効かすことができたりするんで、まあ、もちろんスクワットとかも一緒なんですけどもちゃんとしたねより効かせやすい方法というので見つけてもらって行うってことがすごく効果す 効率がね上がりますでこれから酒もですねできるだけ皆さんに 早く的確に筋肉に効かす方法というのを紹介していきますんで、まあ、今後もねよろしくお願いいたします頑張ってねすごく勉強だったよーって方とかねよかったらグッドボタンやコメントで教えてくださいそして各種 SNS もやってますんで説明欄にリンク貼ってますよかったらリンクフォローしてもらってそっちでもね違う形で配信してますもちろんインスタとか TikTok とか見る方おると思うんでそっちの方もね見てもらってコメントやハートとかよかったらアクションください今回はアブチザース応用編でした今回もご視聴ありがとうございました